なぜ3歳の子供が言葉を話せるようになるか不思議に思ったことがありませんか私がシアトルのタコマ空港の待合室で成田行きの飛行機を待っている時でした隣にいた3歳のアメリカ人の子供がママとお話をしていました 美しい英語のネイティブの発音でママと話をしていました。私が3歳の子供が話す英語を聞いていた時なぜ3歳の子供が英語の言葉を話せるだろうと不思議に思いました。日本人が苦労して 英会を覚えるのにアメリカで生まれアメリカで育ったならなぜ子供が英語を覚えることができるか不思議でたまりませんでした私が日本に戻ってから私は3歳の子供が 英語の母国語を話せるようになるわけを知りたくて、言語学の研究に取り組みました。アメリカ人の3歳の子供が英語を覚えた覚え方を解明すれば、日本人の誰でもが英会話を2年6ヶ月あれば、 英語を話せるようになると思い、言語学の研究に取り組みました。アメリカ人の3歳の子供が英語を覚えた、英語の覚え方を発見するのに5年の時間がかかりました。そして、アメリカ人の子供が覚えた、 同じ覚え方でどうしたら日本人に英会話を教えることができるかカリキュラムを見つけるのに2年の歳月がかかりました。全部で7年の歳月をかけた長い長い研究でした。